歯のやつ練習の成果出てるみたいだなでもクロコを温存してからが勝負だ<笑>パパ邪魔するなパパパパッ<笑>父さんお父さんね監督メンバーチェンジ